どうも国です今現在私はですねタイバンコクにありますスワンナブーム国際空港の方に来ております今回の動画の内容なんですけどもこちらのですね スワンナプーーム国際空港自体をねレビューしようかなと思っております私はですねここスワンナプーム国際空港初めてなんですけども前回私がこのタイバンコクに来た時はですね LCC を使って成田空港の方からもう一つのドンムアン空港そちらの方はね一回行ったことあるんですけども今回はですねこちらのスワンナプーム国際空港の方に LCC がね結構就航してるということで到着がこちらになりましたので初めてというところで まだねスワンナープーム国際空港来たことがない方もねいらっしゃるかと思いますので上から下まで両替所とかお店飲食店とかそういうところがどういうのがあるのかというのをね2022年9月現在のですねスワンナープーム国際空港をご紹介していこうかなと思っております今回のご紹介する内容はねまあ上の4階からずっと下に下がってって地下1階のね電車があるエアポートリンクですねそちらの方までずっと上から下に向かってご紹介していこう と思ってますそれではね行きましょうまずはですね4階の外の部分をねご紹介していこうと思いますこちらはですね4階はですねこちらでタイから国外へ出るためのまあ出発のねチェックインカウンターがあるところがこの4階なんですけども4階の外はねこうやって車でね来て飛行機に乗る方をねここで降ろす場所となっております そして、ね、私は愛煙家なのでタバコ吸うんですけども喫煙所が、ね、4階のこの外の通路の、ね、右左端っこに、ね、1個ずつ喫煙所がございます、はい、こちらと、あとこちらの、ね、ずっと奥の方に行くと喫煙所がありまタバコを吸われる方はです、ね、とりあえず4階の、ね、外に出て端っこに行く。 そう覚えていてもらえれば喫煙所ありますのでタイも、ね、最近タバコ禁煙というのも、ね、進んでいる状況であるので喫煙所が、ねはい、なかなか見つからないというツアンナプームも、ね、そういう状況になっているみたいです私もツ、ね、アンナプーム国際空港初めてだったので喫煙所を探すの、ね、大変でしたとりあえず4階の外に出ましょうタバコ吸われる方は、はい、4階の外は、ね、こんな形となります それではね、4階の建物の中にね。入っていきます。わあ、涼しい。意外とね。今日9月15日現在はね。外はね。日本よりも割か涼しいんですけども、湿度がやっぱり高いので、それでジメジメしててちょっと汗ばむような形でちょっと暑いですね。はい、中はね。エアコンガンガン効いて大変涼しいです。 はい、こちらが、ね、出発ゲート、まあ、チェックインカウンターがあるところになりますね、はい、いやドンムアン空港よりかなり綺麗ですねいや初めて来ましたけどいやー立派だわ建物。 大体ね、この4階のフロア端から端までの、ね、距離を見ると、ね、成田空港の、ね、第2ターミナルのチェックインカウンターがあるスペースの大体 1.5km ぐらいかなの幅あるぐらいなこ、うんはい、んな感じですね奥行きに対しては、ね、成田空港の第2ターミナルとそんな変わらないですね、はい、いやでも、この4階、ね、人めちゃくちゃいますよ。 いやー、日本国内の空港成田空港と比べると全然雲での差あるぐらいの人の数です。やっぱ観光の国なんだなーって感じしますよねおよす。お掃除ロボットです。4階にはですね、こうやってジム屋さんとかもありますね。はい。そして奥側の方にはお店もはいあります。あとこちらの方にはですね。 インフォメーションコーナーもございまして目の前にこちらの方にですね各人のまあ対応窓口というところがございます韓国あとこれなんだろうなロシアあと中国あと日本語の通訳っていうのも書いてありますね日本語対応のインフォメーションコーナーがあるのっていうのもこういうのあるとはいありがたいですねはい、7番ゲートのところ右側に行きますとここに AISSIM2Fly の SIM 屋さんですね、はい ありますそれとですね等間隔にこういう赤いねスナックドリンクという自動販売機がございます中を見てみますとこんな感じで、はい、キットカットスニッカーズ、えー、キットカットが55バーツでスニッカーズが50バーツお水が20バーツはい そして下を行きますとペットボトルタイプのスプライトあとコカ・コーラ関連が50バーツであと缶タイプのやつですねそれが5バーツ安くて45バーツになってますはい金額はねこんな感じになっておりますはいそしてこの W というところまで来て西側なんですけどもその西側の端ですねこちらに 大きなローソンがありますなんか見た目新しいねはいかなりね広いですコンビニに至ってはですね別動画でまた上げようかなと思ってますのでコンビニの中の詳細見たい方はね今動画出しますので楽しみにしていてください、はい、そしてですねこちらに貸しコン銀行ですねはいあります換金率どうなってるんですかねえー、っとねあ ありました。2285バーツですね。はい、1万円で換金すると2285バーツですね。いやーめっちゃ悪い。換金率はい、先ほどのね。貸しコン銀行を過ぎますと、ファーマシー薬局屋さんがあってでこちらにセブンイレブンですね。はい、コンビニがあります。いや結構並んでるね。 今現在いるところは L と K の場所になるんですけどもそちらの奥側に行きますと AIS の渋屋さんあったりあと左側にもねはいトゥルーの渋屋さんですねで奥に緑色の貸しコン銀行があるような形ですここの貸しコン銀行どうなってるんだろうな両替、はい、金額はですねこんな感じになっております日本はですねこちらです、はい 2285バーツですね1万円で両替すると先ほど紹介したところとはい換金率は同じですねはいそれではね4階の方はこのぐらいのご紹介にしておきまして次はですね3階の方のご紹介にね進んでいこうかなと、はい、思いますそれではね3階の方向かっていきましょう はい、3階の方に着きました3階の方はですね左側はこっちは何もなさそうだね、はい、空港の中心辺りの方に向かっていきますと K バンクさん、まあ、これも貸シコン銀行ですね、はい、そしてケンタッキーフライドチキンがありますあの画面で、はい、注文するような感じですねオーダーヒアーって書いてあるのでそしてケンタッキーフライドチキンの隣なんですけども 金魚ーーーがあります、はい、日本にはなかなか見かけないですよね、地方の方なんか特にあります、そしてこちらは何屋さんだろうな、タイ料理屋さんですね、あ違う。チャイナタウンって書いてある、中華料理のお店ですね、はい、そしてこちらのチャイナタウンの隣はタイ料理のお店ですね、顔漫画とかがあったので、ボートヌードルって書いてありますね。はい そして先ほどの場所からさらに右の方行きますとこちらはタイレストラン、えー、ベーカリーって書いてありますね、はい、タイ料理屋さんですね、でベーカリーあ、中に何売ってるんだろうな、おあのパウンドケーキとかそんな感じあ、パンも売ってますね、ベーカリー屋さんなんで。 はい、中にどら焼きとかも売ってますサンドイッチとか、はい、そんなのがありますねそしてさらに奥に行くとこれもタイ料理屋さんですねカ・ノムって呼ぶのかなはいでコーヒー屋さんがあって右側にスターバックスですねそしてこちらにはサブウェイですね、はい、があります でここもパン屋さんがあって、はい、ここにファーマシー、はい、薬局屋さんですね、はい、で右手側こちらがねさっきスターバックスがあったところの左隣ですね、はい、こちらもコーヒー屋さんですね、はい、スターバックスに似てるような感じでパンとかも、はい、軽食が売ってるようなお店ですそしてさっきのファーマシーの薬局屋さんの隣が タイマッサージ、はい、リラクゼーションのお店ですねタイマッサージって書いてありますねそしてその隣がトップ10これもタイ料理屋さんですねおデザートうまそうだなあタピオカドリンクこんな感じで、えー、129バーツですね、はい、上のマンゴーこれタピオカかな なんかオレンジ色のなんか上乗っかってるねトッピングが177バー結構いい金額するねこっちにタイ料理のお店ですね釜、はい、貝トムヤム関連ですねパッタイ、はい、タイ料理ですねそんなのがありますこちらにはキンというお店でお日本料理ラーメンサーモン丼あとステーキですねはいこんなのがあります ジャパーニーズレストランって書いてありますそしてさっきの金というね日本食屋さんのところからさらに奥に行くとこちらにマックですねマクドがありますはいドナルドさん骨粉かはい先ほど奥の方にあるマクドナルドはいそこから結構歩いてきたんですけどもこちらにはですねはい ミラクルビップラウンジ、はい、ミララクルラウンジですね、プライオリティパスを使ってタダで、ね、入って飲食ができる、まあ、ラウンジですね、VIP、まあ、と書いてあるんで、ここプライオリティパスで使えるかどうか分からないんですけども、も、はい、ミラクルの VIP ラウンジがあります、そして奥の方行きますと、はい、こちらにテブレブンですね、はい、コンビニがあります。でここっっちは、ね、結構端っこの方で 外に出るね通路なんていうものはここにはないので、はい、まあ端っこにねセブンイレブンこんなところにあるんですねここねお客さん結構少ないので意外とねコンビニ使いたい場合は穴場かもしれません、はい、レジねあんまり並ばなくて渋滞とかしなくて、はい、住むような感じなので意外といいかもしれません そしてこの3階からですね外に出るとねどこに繋がっているのかと言いますとずっと見てみるとね目の前にある駐車場ですね立体駐車場の方に繋がっている道があるというそういう形になってますね。 はい、日本人にとっては、ね、立体駐車場に止めるとか、ね、駐在車とかまあそういう方じゃないと、はい、使うことはないと思うんですけど三3階から出る通路はこんな感じになっておりますこれでですね3階の方は全部紹介したと思いますので次は2、ね、階に行こうかなと思います次は2階ですねはい2階に着きました まずはこちらの左の方から見ていきましょうかこちらの方はですね私が成田空港からスワンナプーム国際空港に着いて出てきたゲートですね到着ゲートがこちらになります西側の端の、ね、ところから私は、ね、出てきました2階から上は、ね、こうやって吹き抜けになってるんですねいやきれだねでこちらが、はい、私が出てきた到着ゲートになります はい、奥側は、ね、椅子があって休憩するところになってますねそしてこちらにですね、はい、こちらにも貸しン銀行があります隣には ATM がありますねで奥側の方に AIS の SIM 屋さんですね、はい、AIS の SIM 屋さんからさらに奥に来ますとエアポートインフォメーションのコーナーがあってあとこちらねレンタカー屋さんですね、はい、いやめっちゃあるよ水か。ビズカー はい、こんな感じで並んでます店舗、えー、的には12345678910そして1112とはい12の会社のレンタカー屋さんが並んでますねいやこんなにあるんだレンタカー屋さんいやーすごいわそしてさらに奥に行ってみましょうこちらがツーリストシムと書いてあります ナンバーワンネットワークフォートラベラーズ D タックって呼ぶんですかねはい m 屋さんがありましてこちらにも AIS の SIM 屋さんがあって隣にまたカシコン銀行カシコン銀行いっぱいあるねここもね1万円で2285バーツです変わんないですね シコン銀行は、まあ、ここの、ね、スワンガクーンの国際空港にあるところはもう全部金額一緒にしてるんですかね統一してるような感じですねでここにプルーの締め屋さんですね大きいです でまたありました込ン銀行先ほどの端っこで渡したところの到着ゲートのさらに隣の到着ゲートですね多分 YouTube やってらっしゃる方は多分みんなここから出てくるんですかね私がね他のチャンネル見てる場合はここから出てくる方が多いような気がしますはいでここはバンコクホスピタルと書いてありましておこちらにもトゥルーの趣味屋さんがありますね 16日で399バーツ299バーツというプランもありますねでこちらにエアフォートインフォメーションのコーナー、まあ、基本的に、まあ、ゲート2箇所かなが、まあ、あって、まあ、そのゲートの近くにあるものはねどちらも同じような感じで配置されてる、まあ、そんな感じですね、はい、でさらに奥に行きますとこんな感じで本屋さんなんてあります はい、でここにコーヒー屋さんですねはいミルクコーヒー50バーツでこちらもドリンク屋さんですはいでここドーナツ屋さんですうーん並んでますねそしてこちらも、まあ、飲食店ですねドリンクとかデザート関連を売ってるようなそんなお店ですドーナツがこんな感じですいやー美いしそう 前にドーナツ屋さんがありましてこちらからずっとこの向かい側、はい、行きますと到着ゲートがありましたなのでスアナプーム国際空港の到着ゲートは3カ所なんですね中央右左という形で3カ所なんですね、はい 目の前にローソンがありまして以上でね今のいる階2階のですね紹介はこれで以上となりますので次はですね1階の方をご紹介しようと思いますので1階の方向かいますはい1階に着きました 右側は、ね、もう端っこなので何もないですね休憩するスペースがあるだけですね椅子があるだけはいこちらも椅子だけですねそれではこちらの方進んでいきましょう出発と到着の情報の掲示板ですねはい通路を抜けたら同じような景色ですね椅子が置いてあって休むようなスペースとトイレがある まあそのぐらいですね1回はでこちらにパタヤ行きのバスのチケット販売のコーナーですねパタヤと書いてあります次、ネクストバス16時からと はい、書いてありますパタヤ行きのねバスはですね143バーツになってるみたいです大体560円ちょっと600円にしないぐらいですかねやっとね1階の端から端っこまで来ました西の端っこにはね、はい、こちらに書いてある通りエアポートストリートフードマジックフードポイントここがねまあ安いと言われてる食堂スンナプーも国際空港で、まあ、食事するんであれば安くストリートフードが食べれるというお店になって でまあ金額安くね食べたい方はここで食べるといいと思います私もね今日はここで食べようかなと思ってるんですけどもまだね、まあ、バーツの方に両替してませんので両替はね地下1階の両替所まあ、そちらがね換金率いいというところになってますのでそちらで両替をしてここでね食事しようと思っております1階のご紹介はこんな感じではい終わりなので次は地下1階にねはい向かおうと思います はい、地下1階に着きました、はい、地下1階来たら目の前にタイマッサージのお店です金額連絡は載ってないですそしてこちらにタイストリートフードはい、飲食店がありましてそして奥の方に何があるんだろうなあ奥はね AIS のーめの屋さんですねで奥側にセブンイレブンがありますでこちらの方に行きますと今ちょっと 隠れて見えないんですけど目の前に黄色い看板があって奥にエアポートレールリンク電車の改札口があるところになりますねそして目の前にロイヤルプロジェクトというお店があってで左手側に本屋さんですね、はい、で AIS5G の渋谷さんのところからこちらにコーヒーがあってでこちらに貸本銀行の 両替所があってこちらにコーヒー屋さんですねコーヒーワールド、はい、というところがあります縦並びのここの通路はこれで紹介するのは以上かなはい、はい、以上になりますね、はい、次はですねこちらに向かっていきましょう目の前がエアポートレールリンクの対策、はい、道になりますね はい、スワンナプーム国際空港のエアポートレールリンクステーションはこんな感じです、はい、そしてエアポートレールリンクからこちらに行きますと、はい、貸本銀行の ATM があったりあとこちらにドリンク屋さんですねうわクリームもりもりの、はい、ドリンクです そしてこれは寿司屋さんですねでこれもフルーツシェイク、ね、マンゴーシェイクとか、はい、アボカドシェイクとかのドリンク屋さんでこちらはコーヒー屋さんですね 25G のシム屋さんあったり ATM あったりここもドリンク屋さんですねでこちらにフレックスがあったりここはダック屋さんですね、はい そして一番奥にここにカシコン銀行ハッピーリッチ、そして。 はい、スーパーリッチの両替所がありますここがねカウンタプーム国際空港で一番ね換金率がいいところの両替所になりますここの3か所の両替所はねどこの両替所を使っても金額はね両替の利率は同じというところになってますそれではちょっと確認をしていきましょうはいまずはスーパーリッチの方から見ていきましょうはいこちらになります 次は、ね、こちらの貸し込み銀行を見ていこうと思うんですけどもこちらを見てみると、はい、先ほどの隣の、ね、スーパーリッジと同じ額の 0.254 と1万円で2540バーツですね先ほど4階と1階の貸し込み銀行よりでこちらの方が換金率いいですね床はね2285でこちらが2540なので300バーツぐらい、はい、高いですこちらで換金した方がいいですね次にこちらの見ていこうと思うんですけども はい、こちらも JPY はい 0.254 で、はい同じですね。スーパーリッチカシコン銀行はい同じになってます。でこっちら換金率いいですね。 はい、ハッピーリッツさんの方で両替してきました両替したレシートはこちらになるんですけども、はい、1万円両替しまして2540バーツ両替となりまして手数料はかかんないんですね私はね2020年の1月に台北のねカオ ウ, ウン国際空港の台湾銀行で両替した時はね30元っていう形で両替手数料かかったんですけどもこちらの両替所ではタイではねハッピーリッツさんの場合は手数料かかんないという 形になってます、まあ、タイだとね両替手数料かかんないのかなもしくはこの2540バーツの中に、まあ、手数料を引いた金額という形で、まあ、計算してるという形なんですかねちょっとそこら辺の諸事情は分かんないんですけども一応両替の明細はこんな感じですはい4階から1階で 一通りご紹介することができたので今だいたい午後の5時過ぎなんですけどもちょっとお腹空すいたのでこちらのマジックフードポイントさんのところで中でご飯食べようと思いますここはねまずお金をここでカードにチャージされたカードに両替をしてで各店舗の方でチャージしたカードを渡してまあ、お金をお支払いをするという形なので。 まずここでお金をねチャージしたカードに変えようと思います300度アぐらいでいいかなまあそんな使わないと思うけどやっぱり200度アにしよう、はい、カードにチャージっていうわけじゃなくてお金を出すとねチケットに両替という形になるんですねこれでお店に渡して料理をもらうともうお腹空すいたんではい 夕飯食べようと思います腹減った になります今日はですねカオカムになります、えー、煮卵付きですねそしてこちらがタイ料理だったら定番のカオマーカーですはいカオマーカーになりますそして飲み物はねコーラですねこちらが60バーツで で外が70バーツででコーラがねこれ20バーツになりますこれで合計150バーツなのでまあたい4円換算にするとこれで合計600円台ですね一皿がねご飯の量が結構少なめですねはい結構少ないです自分の手がグーにしてはい男性の方のグーと同じぐらいのご飯の大きさです、ね、はい、ぐらいの大きさになります それでははねま、えー、まずす美味、うんうんうんうん、いしょいう姜、ん、が効いてるね、ソースは。うんうん お、う、い、ん、しいこちらカオカムいただきますいやー久々だねカオカムいただきますうん、うん、美味しいやっぱね煮込み料理なんで甘めですねうんうんうまっ <音楽>はい、ストリートフード食堂でご飯食べてきましたで8番ゲートを、ね、抜けてきまして外に出てきたんですけども1階の外は、ね、タクシー乗り場ですね、はい、ほとんどこんな感じで、はい、タクシーがたくさん、はい、来てますねでこちらの右側にあるのが PCR 検査会場になってましてここがね1200バーツで。 はい、受けれるところですねまあ今の現状でバンコクで PCR 検査受ける場合は私が受けようと思ってるのはシーロムの近くそ こ, こからちょっと離れるんですけど500バーツのタイ保険証で受けてるところですねで2番目がここの1200バーツが一番安くてで3番目に安いのがメドコンサルタントという形になってるみたいですね私はね明日 PCR 検査受けようと思ってるので500バーツのところを予約したのでそちらで受けようと。 思ってますこれはですね帰国時の動画の方でそちらの500バーツのところはご紹介しようかなと思ってますのでぜひご覧になってくださいワクチン未接種の方はね陰性証明必要ですのでワクチン打ってる方はブースター接種してれば陰性証明必要ないのでそんな方はね興味ないというか知らなくてもいい情報なんですけどもワクチン2回までしか受けてないまあそれ未満の人ですね500バーツのところはご紹介しますので気になる方はご覧になってみてください1階の外のね現状は こんな感じになななっておりりまますすははいこれでね今回の動画は以上となりますなかなかねこういうスワンナープームだけのね全体的などうなってるのっていうところのね動画って見つかんなかったので意外とねやっぱりスワンナープーム国際空港まだ利用されてない方もしくはねスワンナープーム国際空港からもうすぐ出ちゃってあまり情報知らないよっていう方はまあ参考になった情報じゃないかなとはい。 思っておりますまだまだねタイの動画掲載しようと思ってますので今後の動画もねタイ動画気になった方はですね是非ご覧になってください今回の動画はですね参考になったと思いましたらグッドボタンそれとね今後の動画気になる方はね下のチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまたババイバーイ